はい、いいよはい、広げてはい、できましたわあきれいね<笑>まず水に溶ける黄色色素タフローリゲロの方に行くとしかしさ、ピンク色が見えてきたのわかるあ、本当だね、実はこれがカルタミンなるんですよそう、それはね、使用性で水に溶けないんです出ますね なんですよ。す起るんですよ。そ う, そ, うそれでね、まあ炭化リって言っちゃうんだけどね、少しは色が変わったりするからね。ほら、色変わるでしょ？本当だ。そしてギュッギュッギュッと、こっちうん、少量のタンカリでアルカリ溶かしていくっていう感じ、ねうんうん。はい、それだね、はい。はい。じゃあその濃い液をこっちのあのビーカーそのにに移して。 じゃあじゃーまだ濃いね。相当濃いよね。まだね。はい、最後使い切る感じ。でもどんなになってるか？はい、どんなになってるかな？もう色素が抜けてなんか汚らしいね。まるでなんかみたいだって言いたくなるんだけど、言わないでね。<笑>はい、じゃ、じゃあ全部入れちゃって。で布を絡ませてちょうどね。そのカルタ、メン色素が布に絡みながら。 くっついて固着っし言うんだけど色固着が起こるんですよす紅生姜みたいな色になってる、ね、でそのクエン酸はちょうど中和が完了したぐらいで止めるんだけど中和をすることによって色が変わるんですかえー、っとね科学の話ね化学の話。<笑>弱酸の有利ってやんなかった 強いさんと縁がさ強いさんと弱いさんがあって弱いさんが先に追い出されちゃうって理屈ねでつけてはくまた開いて空気にさらしはいそうだよねそれで水洗いをしながら今指で取れる取れなければハサミかなんかで紐を断ち切ります絞っとくとそこのところ白っぽくなるわけだよね で、この流水の中でやらない黄色いのが色素が中に入っちゃうんですよ黄色いっていうか赤いのねで広げるとそうだよねちょっとたいそうだよねで、これ黄色い色素が少し残ってるので少し水でさらしてそうそうそ う, そ, うそれで洗ってちょっと絞ってパッと広げて広げてくれるそこら辺に、はい、いいよはい広げて はい、できました。わーきれい。ね<笑>